三原し台からの眺望を楽しむことができましたからやっぱり美味しいもの食べたいですよねもちろん僕もお腹空いてますからここからは大内宿の美味しいものをいただきに行きましょう山形屋さんのクーポンもありますからねさっきすれ違った観光客の人たちがこうやって小安観音堂の社殿の周りに雪だるま作っていってますやっぱり寒いです今日は降りるときも気をつけないと再び通りの方へ降りてきました すごく久しぶりなものを見ちゃった。あれなんだろうすぐお見せしますね。鎌倉じゃないのかなほらほら、鎌倉だ。ずいぶん久しぶりに見ましたよ。こちらのお店なんですけど、金ツバ100円で売ってるそうです。金ツバって興味湧きますね。食べていきましょうか。 こちらのお店、本家、玉屋さんといって、なんと、この大内塾ではかなり歴史の長いお店なんだそうです。といっても、大内塾にあるお店の大半は民家であり、お店であるという形式をとっていらっしゃいますので、それにしても歴史が長いというのは驚かされますね。少し風がつき始めてきますね。ではね、こちらがその金坪です。今川焼きのように見えますが、中身は確か、ね、いみそう。で、この金坪の名前の由来は、形が刀の坪に似ているこの会津地方では呼ぶようになったんだそうです。 では、いただきまーす。うん。こんな感じでした。中あんこが入ってて、その中にネギが入ってます。ちょっと見づらいですけどね。もうちょっとしっかりしたものかなと思ったら、非常に食べやすかった、うん。完食しました。めっちゃ美味しかった。ちょっと予定を急遽変更しまして、こちらの本家玉屋さんでネギそば、いただいていきます。行きましょう。 お料理来ましたこれが文家玉屋さんのネギそばです注文したら焼きねぎ出てきました。 I don't know. ごちそうさまししでした。 というわけで、本家玉屋さんの金つばとネギそばをいただきました。とても美味しかったです。何かこう、昔懐かしい味に出会えたような、本当に貴重な時間を体験させていただきました。さて、もうそろそろ乗り合いバスの最終便が来る時刻です。ちょっと名残惜しいですけれども、バスの定住所に向かいたいと思います。 乗り合いバスの定住所まで戻ってきました。最終便の出発が15時15分なので、残り10分、そのまま湯の上温泉へ戻りまして、合図鉄道合図線ぶらり旅の最後の旅先として、西勢の継承地、向かってみたいと思います。 再び井の神温泉駅に戻ってきました。次の電車に乗って一つ手前の駅に向かいたいなと思います。井の神温泉でコーヒーが飲めるというので頼んでみました。 はい冬場は橋の手前でチェーンかかっているので通れないらしいので近くまで行ってみたいと思います 熊に注意マジかう嬉しいですね今回の奥合図編なんですがロケを始めた時には吹雪で本当に大丈夫なのかなと心配になりましたけどもご覧ください青空が見えてきましたなんか報われた気持ちになりますね やってきました。ここが塔のへつりです。少し前にいましたけれども、冬場はこの地図にある富士見橋の手前までしか行くことができないそうです。なんですけれども、すぐ近くに展望台があります。ここから塔のへつり全体を見ることができると思うので、見に行きたいと思います。展望台にやってきました。展望台から見える景色、こんな感じになっています。 見えるでしょうかあそこにフェンスがあるんですけども、やはりあそこから先へ進むことはできないみたいです。フェンスの手前まで近づいてみて、もっとこの景色をよく見てみましょうか。 フェンスの手前まで来てみました。やはりここから先には進めないようです。あちらに見えるのが富士見橋ですね。奇岩群なんですけれども、よーく見てみると雪を被っている影響なのか、つららを見ることができますね。 以上、今日のヘツリーでした。若干物足りない内容になってしまったかもしれないんですが、また機会を作って足を運びたいなと思います。今回の旅動画はどうでしたかぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。最後まで見ていただいてありがとうございました。